過酷な環境で手に入れた日本勢初部陸流が感謝胸中をとろ、本当にいい経験になった。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。さっきのフィギュアスケート4大陸選手権、米コロラド州コロラドスプリングズで日本ペア史上初の優勝を果たした陸流こと、 三浦里来木原隆一が2月16日に揃ってツイッターを更新。現在の境中を明かした。標高1800メートルの高地で開催された今大会は、酸素が薄いため、息も切れやすく厳しい環境だった。そんな中でも、ショートプログラム、SP を首位で通過した二人は、フリースケーティング、FS でもトップの 137.05 点をマーク。合計 208.24 点を叩き出し、 圧倒的な存在感を見せつけた。ほぼノーミスで滑りきり、過酷な環境でも堂々とした演技を披露した、陸流。今大会を振り返り、感謝を綴るとともに、世界選手権に向けて意気込みを示した。四大陸選手権での応援ありがとうございました。優勝できたこと、とても嬉しく思います。次の世界選手権では、シーズンで一番いい演技ができるよう頑張ります。これからも応援よろしくお願いいたします。 木原に向けてのメッセージ、そして最後に、標高の高い中最後まで頑張ってくれてありがとう、三浦力。四大陸選手権、応援ありがとうございました。人生初のコーチでの試合、本当にいい経験になりました。また、日本ペアとして初めて優勝できたことを嬉しく思います。世界選手権では悔いのない演技ができるよう、トロントで練習に励みたいと思います。 どうぞ、次戦も応援よろしくお願いいたします。木原隆一、次戦は、3月に行われる世界選手権、埼玉スーパーアリーナに出場する三浦木原組。今期はすでに2冠を獲得しており、年間グランドスラムを達成できるかにも注目が集まる。構成、ザ・ダイジェスト編集部。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。